皆さんこんにちは。星空写真家、タイムラプスクリエイターの成沢博之でございます。ただいま今私は高ぼっち高原に来ております。めっちゃ真っ白なんですよ、今。今時間がですね、朝の5時半ぐらいかな。太陽が昇ってきたところぐらいなんですけど、なんでここにいるかというと、えー、ここでですね、ワークショップがありまして、私の主催のワークショップがあってですね、えー、ワークショップを終えて今、 朝を迎えてるという感じなんですが、前回もこの高ぼっち高原でワークショップを開催したんですけども、その時にあの、キャン、一回天気が悪くて延期したんですよね。で、二回目は晴れてやったんですけど、その時にこの中止になって、時間が来てれなくなった人とか、あと、前回参加した方とか、そういう方を中心に今回声をかけさせていただいて、今日はちょっと そのクローズドメンバーというか、で、えー、開催させていただいたんですね。でですね、あの、昼の部と夜の部と分けて開催をしました。昼はですね、タイムラプスの部ってことで、えー、やらせてもらって、夜は晴れたら星を撮ると、成形写真とか天体写真撮るっていうことにしたんですけど、直前に、あの、だいぶ南の方で台風が発生しちゃって、急にゴロッと天気変わってですね、今日晴れる、行ける予報だったんですけど、急に、 晴れなくなくっっちゃったんですよでそれで急遽夜の部は中止して昼も部だけえーとワークショップを行いましたで今日はま私もちょっと皆さんに教えながらなんでこう仕事片手間にこう動画撮ってたような感じなんで中途半端な Vlog になっちゃうかもしれないんですけどどういう感じでワークショップをやっているのかっていうのをえご紹介したいと思います、まあ、夜の部は中止で正解でしたねずっとこんな感じ真っ白あったんですよ 今、雲海シーズン で, です、ね、こういうことがやっぱ起こりやすい時期みたいでちょうどここは雲の通り道らしく、まあ、こっから下に雲が落ちるとすごい大雲海が出るっていう感じなんですけどき、まあ、昨日ちょっと雨の降り方も中途半端だったし天気もそんなに大げさに寒くはならなかったんでちょっと落ちなかったですね。 ではそんなわけで今日は V ログとしてワークショップの様子をお送りしたいと思いますそれでは行ってみましょう「<音楽> 山頂から一旦駐車場に戻ろうと思います。 今日はめちゃめちゃタイムラプス日和ですねすごい雲がの形が良くてタイムラプスを撮るにはすごく楽しい一日なんじゃないかなと思いますねほらこんな感じで 今山頂から戻りまして、えーと、一旦ここで休憩しつつ、えー、みんなが撮った、えー、素材をですね、自分がチェックしてこうアドバイスして、次の撮影ポイントに行くっていうのを、えー、やろうと思います。みんなどんなの撮れてるでしょうか。楽しみです。いいです。すごいバリエーションがあっていいですね。この雲ねめっちゃ綺麗なんですよ。ね、水槽の中みたいなこんな。すごい綺麗。三つのカットが。 あの被写体との距離が比較的遠いんですよだからあの例えばこういう車に近づいて撮るとかまあ次鉄道のところに鉄塔がでかいから結構入りやすいと思うんですけどそういう奥行きのある構図でワンシーンに入れとくっていうのは立体感をね立体感入れるといいと思います。 あそこだと結局、上しか向けられなかったんで、うんうんうんうん、下向けると柵入っちゃうから。はい、いいんですよ、柵入れて。入れていいんです、柵入れて。あの、いろいろある種の中で、一個柵入れてるシーンあったら、<笑>めっちゃアクセントになるから、はい。いいんです、柵入れていいそこはね、なんかやっぱ、あのワンシーンワンシーンで完結しないっていうところがあるから、あの柵入れたカット一個入れとくかっていう、テイストで全然オッケー。で、メインはこっちじゃないですかはい。で、メイン… ただ同じ構図で続くと、ダシモさんスライドショーっぽくなるから、はい、あのうん？何これ写真的にどうなのっていう写真でも構図でも、それが入るとアクセントになって次のシーンが見やすくなる。はい、次それやるといいですよ。は い, ついでし<笑>か、はい、はいはい。いいねいいねこれいいね。これで c i で同じ方向取って、多分これあのシルエットでシルエットくださいって言ったじゃ、うんうん、はいはいはい言ったとこね。時だと思いますこれは。いいですね。 で帰れるんですねいやいやこれ下欲しいんでしょ次はあっちの鉄塔のところに行きます結構空の感じもいい感じになってきました<笑>すげえ。天使のはしこが怖い片割れ時に近づいてますねみんな撮ってるかなちょっと寒くなってきたんで今上着を取ってきたんですけど みんなのテッドのところで。ノルマ 3c ってことでね。やってます。あ、このススキがね。このキラキラ光るのとかいいね。 展望台のところで、えー、と2時間ぐらいかな撮影してしまったんですけどそうするとやっぱり自分の構図の癖って出てくるんですよねだからここではその自分の撮りたい今まで撮ってた構図じゃない構図で、えー、撮るようにしてくださいっていうことでノルマを与えて今みんなトライしていますどうしても星好きな人はね上に向けたがるから空が面積が増えたりとかあと同じ焦点距離同じアイレベル3ロの高さで撮影したりとかするので の高さを低くしたりとか焦点距離変えてみてっていうことアドバイスをさっきしたんですよね楽しみですねどんなのが撮れるでしょうか。<音楽> ピピ お, ーお疲れ様ですですすででで撮影から無事終終了了いたたたししししまましお疲れ様今ですねもう今日の夜の部はですね中止にしたんですよねすごい今天気が曇っててめっちゃ天気悪いんですけど一応日またいで朝が朝焼けが出る可能性がありまして、えー、まあ自分がねそこまで残っていようかなと。 ああとまあ主催者側なんでまあせっかくなんで皆さんこう帰るまでね見送ろうかなっていうの朝までみんなでワイワイやろうと思っております<笑>ねなんかせっかくみんな集まったかなんかオフ会みたいな感じになってきましたよねほんとねうん朝焼け出るといいなーあーあー肉こぼしやったか<笑> はい。<笑>すげえ雲出る。雲のど真ん中で来た、全然。やばいっすね、こんなに車来るんだね。前回こんなに車来なかったですよ。で、あっちが。山頂なんですよ。まあ、何も見えませんけど。 でこの真っ白なんですけどやっぱみんなぞろぞろぞろぞろ上に上がっていってて、まあ、朝焼けを見に行ってると、まあ、もうタイヤ登ってる時間なんですけどねハイシーズンの高ぶ高原ってこうなるんですねちょっとねマナーの悪い車とかもいて変なとこ止めてたりとか、まあ、大体の人はマナーよくちゃんと止めてるんですけどねでこう朝まで残ったのは有志の方だけですねやっぱあの自分も晴れる見込みがなかったから 朝焼け取れればいいなと思って朝までこう寝泊まりここでしたんですけど結局こんな真っ白な感じになってみんな今なんかあのおにぎり食ってますね<笑>味噌汁とおにぎり今食ってますえっ何これ今更晴れてきたんだけどワークショップ終わってから晴れるんだもんなあお疲れ様ですお疲れ様です気をつけてあざす まあ、こうやって実際の視聴者さんとかファンの方と触れ合える機会にもなりますし自分もやっぱり一生懸命撮ってるみんなが一生懸命撮ってる姿を見てすごい刺激になるのでねまた開催したいと思います あ, あやっと晴れてきましたよ今えっ、ー、と9時ぐらいですか9時ぐらいなんですけどねやっと晴れてきましたうんじゃあ今日の動画はここまでにいたしますまた次の動画でお会いしましょうさよならバイバイしたっけねー おいああこれ取らせてあげたかったな<笑>もうん切ない終わってから晴れるんだもんな